いらっししゃいませもうごめん、え、歌しかねえ や, いやむしろ歌がある。まあ<笑>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 すげー感動ちょっと泣いちゃったな。<笑>